なんでドローン視点も安 ん, ねんというわけで原点回帰。小学生っぽくボンネットを黒くしとけ。地形くらい考えて踏めよな下手くそ見に耳なくなったのに、虚空をパンチしてる。今回レベル高いかもしれんな。ベタ組で扱えるのは、 せいぜい400馬力まで。現状で自重してるのはトヨタだけ。たまにちの果てまで響く騒音出してるアメ車いるけど、どういうつもりで生きてるんだろうな。なんかの歌の歌詞でよく、世界の全てが敵になってもとか言うけど、まさにそうなってる人の実例よね。ちょっと今何が起きたし。このレベルだと AI 審査をごまかせないし、友人審査はもっとごまかせないので、画面が暗転してたら察してください。ち今のは電柱と、 嫉妬する場面でしたな。収益化が通るレベルの下ネタ。黄色信号になっても名古屋人のように突っ込まずに、立儀に停止しているポルシェ。アーネットによくいるよな。自分がこいつ悪い人だと断定したら、何してもいいと思ってる人。断定思考の決めつけは低 IQ の始まり。覚えておきましょう。とりあえずアンパンマンの作者は、日本人の平均 IQ を、点引きで3割くらいかっさらって言ってるよな。悪人は悪だ。こういう認識良くないですよ。 ちょっと待ておかしいだろ、どう考えてもタイヤの余力は足りてる。スタバのフラペチーノがカップホルダーにはまらなくて、ハンドル操作が遅れたかなカップホルダーに飲み物が収まらないの、地味なドライブあるあるで草スタバのドライブスルーに寄ってる暇あったら、周り見て運転してください。それ新透明ベースだと、約120キロの第二車線の流れに乗るんじゃなくて、160キロオーバーで走っていけって意味になるぞ。新透明のスタバは建物内にある。 透明高速のスタバは、見落としそうなところに立ってる。スタバのモバイルオーダーだけ、クレカの都度決済じゃなくて、プリペイド方式なの舐めてるよな。合理的にドライブ中のカフェインを摂取するなら、隣のファミマでコーヒーの M サイズを、1個だけ買った方がいい。いきなり荒れてんな。懐かしいネタですね。私は警察に何度も撃ち殺される夢を見た直後なので、ストレスを受けました。何気ない一言が、僕の心を傷つけた感。さて、MF ゴーストの作者は、 この動画を見て、k イマンの表彰式来ない人に、ミサイル高ハイルという名前を付けたそうです。ここでアクセルを抜いては一気に破綻する。わずかに緩めて。 フロントのグリップが回復するのを待つ。作ったはいいけどほぼ再生されてない、足の小 GT の聖地巡礼動画のアレです。488があんなに必死に86を追いかけた中、458はなんだ、お布団運びか。雑見なマジで、残業代電話こき使うわやっと連話こそども、触手なんや。カセラ屋さん。カセラ屋さん。わかったから。ランボルギーに界隈はアホ。 あれだろ、うるさいって言うと貧乏人のネタって返してくる、日本語が通じない人たちだろ。ヘリウムの大気でも吸ってろ、瓦礫直撃やら用事。それはよく意味がわからん。2階から目薬はしなくても、2階が崩落して、痛めに薬にはなるんだよね。流れ作業のコース外、父外、戦力外通告オツ。オーナーよりも、ネットのコメント欄に長文を書き込んでる人の方が、ポルシェに詳しいって本当ですか とりあえずフォークリフトで、小学生がレースゲームでとりあえずつけたみたいな、GT ウィングつけたマクラーレンおろすぞ。全然デザインに合ってなくてくさ。MF ゴーストの86高スープラたちの方が、まだダサいなりにバランス取れてる。それにしても、漬物にされたキュウリみたいに潰れてますね。どんな例えだよ。ランダム単語生成ツールを片手に、動画を作り始めたので、ワードセンスのカオスさが。 さらに悪化しそうです。おいでたぞ、四駆だから、G クラスだからと、基礎的な物理を考えずにかっ飛ばしたやつが。知ってる車っていうのは、ハンドルを切って曲がってるわけじゃないんだよ。切ッタータイヤのこと考えやがれ。君たちさ、少しは先のこと考えたらマクドナルドのサイドサラダ、ドレッシングが最後の方に足りなくなってるタイプ。あれ器用に混ぜれば絶妙に足りるんですよね。 っていう話じゃなくて、そもそもサイドサラダなんか、大抵のマックユーザーは頼まないだろじゃなくて、野菜食べないに止まらず、サラダ頼んでるやつはバカって、体に悪い発言性物質食っておきながら、あたかも自分が偉いかのようにインターネットに書き込むという形で、もともとろくでもない人生の希少な時間を、さらにドブに捨ててることでもなくて、お前はもうちょっとマクドナルド行った方がいい。家から最寄りのマクドまで、車で24分なんですよね。ちょっと遠くて、 行くのも面倒くさがって、定期的に食べに行く習慣すらも消滅して、マクドナルド行かなくなっちゃった。脳にジャンクフードが足りていない。ちょっとスーパーマーケット行って、カルキスの原液買ってきて飲んでみろ。悪くないな、肝臓が強いお友達は、業務用ストロングゼロの原液で対抗だ。あと数十分したら、チョコボール感覚の睡眠薬が解禁されるので、人生終了 RTA 頑張ってね。ブレーキランプ配置に定評のある、フェラーリカリフォルニアじゃないか。お またポルシェアン、RR のクラクションを発揮してやれ。あまり事故る音がしない。クラクションなのかトラクションなのか、大事なところが抜けている。とりあえず調理実習、パンプキンのアフターファイア焼きだぜ。刑務所が臭い飯なら、こっちはガソリン臭いお弁当ですね。うっせーな、追い越し車線に割り込んでくるトラックによる急ブレーキのせいで、ホットコーヒーがこぼれてきて、膝にぶっかかってやけどして、 車内もコーヒー臭くなる呪いをかけるぞ。音がえげつないけど、ちょくちょくアクセルを緩めるということを覚えているおかげで、事故ってはいないあのさあ、追い越しをするしないの判断、もっとシビアに行こうぜ。ひどい。 性能のインフレが感じ取れないことを除いて iPhone と違うところは自己原因でしかないことだな l c 5 0 0や LFA を見習ったらどうですか違うぞ車好きを自称する人は多数いてもメカやドライビングを知ってる人はほぼいないから500馬力ないからクソとかみんな Twitter に書くんだぞもうちょっと丁寧に乗れないんですかね首都高の奥に行くにつれて急になるカーブ曲がりきれなくなって ハンドルバッテ切ってそうそういう時はバイクみたいに一旦前後方向にタイヤ使って減速してからブレーキ離して切り込むんですようわクソガキめ ついてねーなリアタイヤが滑り出す感触とか横へ向かおうとする車の動きとかスロットルコントロールとか何もなく踏むだけそんなのはドライビングとは言わないフォレスターで追い越し車線を走り続けて趣味はドライブですってプロフィール欄に書く人生からやり直せあれもさ慌ててハンドル切るだけでその際の動きの制御とか何も考えないからこうなるのよ車好きはトヨタ車に乗らないとかインターネットに書いてるタイプ 人呼んで、石田スライディング。とりあえず1000万持ってこい。そしたらパトカーの2列目に乗せてやる。捕まってませんかいや前見とけよてつらいか。違いますねー。正しくは、中国の EV 以下です。どっちも大差ねえんだわ。とりあえず、頭から突っ込みがちな方隣に車が来てもちゃんと出れるか。 考えた上での判断ですかあとローダウンしてると、前から行ってはドめにぶつからないか、絶妙な目測が必要とされるような。引きってタイヤまで、1フィートくらい余らせたからって、バンパー下をすらないわけじゃないですよ。なお EV になると、充電ケーブル届かない問題が発生するため、頭から行くしかない場合もある。え直進車優先だろ前のバイクが左折したのを見て、後ろのバイクも左折するだろうと。 早がてして脳死で進んだんだな田舎の高齢者の軽トラマジでそういう運転するやついるよね私2回は a b s 使って避けたよ時速65キロも出てれば高齢者は目測を誤ってくるしその回避でタイヤを使い切ることになるハイスピードドライブスルー転車転車。ってなるの確定ソング、oh 紙のように潰れる鉄しかし棒のようにつまめる肌。それは意味わからん。まあまあ、これぞカミングアウトだな。下がってきて、ガシャンと事故るんだから。見ろ。12万円の価格差につられて、アリエクスプレスを選んだ人間の松路だ。こっちくんな。Twitter の場外乱闘って感じ。仏の顔も3度まで。金属疲労に耐えられるのも、長距離ドライブ3回まで。は駆け込み乗車常習犯の松路。駆け込み乗車がうまいんじゃなくて、駅員さんが タイミングを調整してくれてるだけなんだがそこまで資料が回る人が駆け込み乗車はしない物事の判断は感情で物を見るときは目の前だけで日本人選手の成功は自分のもので自分の人生の失敗は政府のせいにしようというわけで車に車が乗った状態で動画はおしまいだぜ